ガロンアラットユナティメゾンでお届けしております。えー、続いてのコーナーはおいしいおいしいお土産コーナー。イーイはい、ありがとうございま す,、はいういます<笑>。これどうですか？ちょっと昭和やっぱ昭和か<笑>、ね。はい、今回はですね皆さんにえっ、ー、とお届けするのは担当は、はい、ユナティです。ガロンね。<笑> 普通に発ね<笑>メンバーユが多いのよ。あうね、確 か, か言うかユナユのでしょ。うは、ん、やるちょっすみません。もう本当よろしくお願いします。あ, すありがとうございます。すませんはいではい、はい。はいはい。今日、ウトレスウトレスはい。やって、はい、やってくれるのは、ね、はい。私が販売するメープルシロップあるんですけど、うん、これを入ったお菓子を今依頼していて、それができたんですね。うん、あのツノーボールを作ってる方がいて。うん 今日はそのメイプルシロップ入りのスノーボールを皆さんに食べてほしい。おはようございます。おいしその。おいしい。このメイプルシロップってメイプルシロップ採取時期って今の時期しか採取できないんですね。実は開樹液しか二三週間しか取れないんですけど、その樹液から取った 100% の希薄なメイプルシロップを使ったお菓子で、で今日は提供したいなって思います。はい。 皆さんにも試食1回していただいたんですけど、すごいサラサラで美味しいっていう評判なんですす、はい、あのです、ね、あの今日想像以上に、思った以上に皆さんがあの来てくださって、ですね。まさか の, あの、はい、ちょっと数が若干足りないっていう、あの半分越してもいいよって人が<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、はい、20人ぐらいって聞いてたんで、いや20人越しましたね、たね今日ね、ありがとうございます。 心配の時は、あの試飲もできるように用意してありますので、はい、はい。ありがとうございます。はい、さ紙コップで配ってますけど、はい、飲むわけじゃないですからね。はい。はいはい、なので、これをもうあのスノーボールも食べていただいて全然 い, いいんですけど、どうぞ。はい。じゃあちょっと、対象で失礼します。これ、食材にもこだわっているので、砂糖一切使ってなくて、ペーブルシロップのみで作ってもらってます。あのー、すご、あのー、い香り。飲飲んでる人いる<笑>大丈夫<笑>カニアネしてるけど。はい。なんでもう。 食べてもらってるので、体に優しい安全の白ロップです。角、う、ま、ん、で。どうぞ、うん。なんかね、すごい優しい味。ね、食べてたらこのナッツとこのクッキーの香ばしさとふわっと本当にふわっとメープルが香る感じ。うん、食べる。でもコロナだからやめたほうがいい。<笑>コロナもしま<笑><笑>しょう。コロナ開会したらよろしくないから。 もらってないい方、ああと2つありますよ。お, い し, い、ね、おいしそう。しそううん、体にいいメープルーシロップ